はい、北です。す。茨城県県市、そししてて千葉県高町を拠点に活動しております日本舞踊の会ではあるんですがよさこいも大好きでえ活動しておりますそれもあのこのしずみねのところで踊らせていただく機会を与えていただきましたあの大平先生にご指導いただいたおかげで本当に私たちよさこいも大好きでこうやって本日もあの踊れることを楽しみにしてまいりましたありがとうございます。 1曲目は、えー、総動員の曲なんですけども北海道の、えー、上川地方の上川花しぶきを元気に踊ってまいりたいと思います。それでもう一つなんですけどもあの両脇にのぼりが2つ置いたんですがこれ新しく作ったんですけども、えー、5月5日 板, 木板子市長治さんの地母観音長治さんのところで、えー、子ども祭りがありまして、えー、よさこいの部が、えー、大体1時から 4時近くまでで演舞してきますのでお時間ございましたらぜひ遊びにいらしてくださいはい、なかなかすみませんでしたでは始めま す, すません演舞曲は上川花しぶきです、はい、それではよろしくお願いします、えー、代表のこの先生は日本舞踊の先生です頑張って踊っていただきましょうどうぞ ありがとうございました木瀬先生若い待ちきれそうだね。ねねいいね私たちは